皆さんは手話をを見て何を想像しますかの話をするとこんな話を聞きます。手話ってジェスチャーなんでしょ世界共通なんだよね耳聞こえない人はみんなできるんでしょ日 本, 語の日本語にそのまま手を当ててるだけだよねそういった話を聞きます。 正しいものもあれば、実は間違えたものも結構あるんですね。そこで皆さんに知っていただきたい数字があります。126。これは今現在世界で発見されている手話の数です。正確に言うと4つもう絶滅しているので130発見されていて現像するのが126です。日本とアメリカでも手話は当然違います。例えば 日本でありがとうという手話はこう表します。これは、えー、力士の方、お相撲さんが勝ったときに検証をもらうときに、えー、こう手形のを切りますね。その形から来ています。一方、アメリカの手話ではセンキューというのはこのように表します。これは、えー、投げキスですね。力士がありがとうと言い、 嘆きスで感謝を表すこれは発音やアクセントそういったものではなくて実際に文化というものが言語に与える影響ですね当然手話というのはその文化から来ているものなので同じ我々の日本語と同じようにその地域その国の言語にあことあと文化に影響を受けます例えば関東や関西でも手話は違うんですね方言があるんです 関東では名前という手話はちょっと持ちながらとやりにくいんですけどこうやりますねこれはハンコを押しているわけです一方関西では名前という手話はこう表しますこれは名札ですねどちらも名前から連想される単語だと思いますハンコも名札もそうですねしかしどういったものを取るのかというのはその地域によって違うわけですね ニワトリという手話は私が知る限り全国に15個あります。とさかを表したり、くちばし、あるいは羽、すべてニワトリから来てますけども、それもまた同じように、取ってくるそのどの部分の特徴を取るのか、それは違うわけですね。このように地域、国によって手話は方言だったりとか、そもそも言葉が違う、そういうことがあるんですね。次 の, 言葉次の数字が4500万。 これは現在世界で手話を使っている人の数です。皆さん、手話というと本当にこう一部の人がちょこっとやってるだけじゃないかなと思われると思うんですけれども、この 4,500 万という数字は世界で28番目に大 き, な国で大きいという多い国であるコロンビアの人口とほとんど変わらないんですね。アメリカでは英語、スペイン語、中国語、次にアメリカの手話が使われていると言われています。それぐらい手話といとうのは 世界的には使っている人が多い言語なんですね。次にですね、手話について少し違ったタイプがあるんですよという話です。日本には日本手話というものと日本語対応手話という2個の手話があると言われています。日本語対応手話というのはなんとイメージつきますね。日本語に対応している手話なんだなと。じゃあ逆に言ったら日本手話って何だろうと。つまり日本手話というのは日本語 とは対応してない手話なわけですね文法が違うんです。例えばえ、何を食べたいですかこれは日本語の文法ですよね。手話も今つけました。これが日本語対応手話です。一方、日本手話では、食べたい何こういう文法になるんですね。何といった疑問詞が最後に来ます。これはもちろん当然、一個の文法の一個の一例ですけれども、 文法が違うんですねこの傾向は世界的にありましてアメリカではアメリカンサイランゲージとペリンサイイングリッシュという形で英語ベースの手話とまあその手話聴覚障害自身が使っているろう者が使っている手話というふうにカテゴリーが分けられますこういうふうに手話も日本語の文法にはない手話というのもあるわけですねこれから4つの文章をお見せします大学に合格したら勉強に励む 大学に合格したから勉強にに励む大学に合格しても勉強に励む大学に合格するために勉強に励むこれらの4つ文章は手話の単語で表すと全て大学に合格で勉強に励むこの4つの単語で作られるんですねではどうしたらこの4つの文章の違いを表すのかそれは合格と勉強の間でうなずくうなずき方なんですね 皆さんこう手話っていうとまあ手で話すと書いてあるから手だけ見ていればいいんじゃないかなと思われると思うんですね実はそうじゃないんです眉毛の角度あるいは首のうなずき方肩の動かし方これが全て手話の文法なんですねジェスチャーではないんですちゃんと文法としてルールがあって決まりがあってそれで手話というものは成り立っていますまあそういう意味ではこの手話というのは手で話すと書いてありますけれどもこのことも少し考えた方がいいかもしれませんね アメリカ英語ではサインラングエ g ジ直訳すれば記号の言語ですねと言います中国ではちょっと発音わかんないですけども手に言語の語と書いて手話ということを表しますそういう意味では世界的にはもう手話は言語であるちゃんと文法もあって違いもあるんだということが認められていますではそういった手話を使う聴覚障害者の人たちはどういう生活をしているのか そういうううういいいい人たちにととととっててがどういうここををししるのかということを少しお話皆さんちょっと想像していただきたいんですけども目の前で人が倒れていたら何をしますかもちろん助けると思うんですけども多分皆さんは救急車を呼びますねしかし聴覚障害者は耳が聞こえないわけですつまり緊急電話ができないわけですね110番119番ができない 聴覚障害者は耳が聞こえない、電話できないためにそういうことができないわけです。そこで我々は遠隔で手話の通訳を提供しようということをやっています。最近ですとパソコン、いろいろスカイプですとか、あとはタブレット PC とかを持っていて、このような形ですぐにコールがかかってきます。これ今私たちの神奈川にあるコールセンターに電話をかけました。そうするると再起している通訳者が こういうう形ででで出ててきますすここれはリアルで待機しいいる通訳ですでこういった人に対して例えば、えー「昨日から息子が体調悪いんですけども、えー、今朝になって急に大う吐と下痢が激しくなって救急車をお願いできますか?はい」こういう形で手話の通訳をしてくれるともちろん逆もできます手話で表してそれを日本語に書いてもらうそれもできるので聴覚障害者が手話で110番119番もできるわけですね 実際に今現在はこのサービスを例えばいろんな窓口行政さんですとか民間のデパートの窓口そういったところに置いたりですとかしていますまあ今救急電話というすごい大事なものもしましたけども皆さんも例えば買い物に行って最近のトレンドなんですかといった普段何気なく店員さんとする会話こういうものも聴覚障害者できないわけですね 単純に行って欲しいと思ったものをその場でお金払って買うのはもう自動販売機と変わらないじゃないですかでも私たちは店員さんと話をして例えばサイズ違いがあるかとかこの色のが合いますかという会話をしてるわけですねそういう普通に我々やってることが彼はできないのでそういったものをこういったサービスを使って解決しようということを私たちはしています今ありました電話他にもラジオ あるいはまあ MP3 といった音楽さらにまあ最近ですとシリこういったもの聴覚障害者にとっては使えないわけですねこういったものを解決していくこともいい我々はシュワールグループという我々団体をやっていますこのシュワールという名前はあのよくシュワールと言われるんですけどルなんですねというのも手話のないから手話のある場所を作っていこうということで手ールというあのシュワールという名前にしています 我々のミッションは Tech for the d e f 技術を聴覚障害者のために使っていく今ありましたタブレット PC あるいはパソコンスカイプそういったさまざまな技術を少し組み合わせて少し工夫して聴覚障害者の生活をより良くしていこうそれが我々のミッションですじゃあなんで私がこんなにこう手話のことについて扱ったっているのかと結構言われるのはあご家族にいらっしゃったんですかとか あとはあのご友人にいたんでしょうかと言われるんですけども実は全くそうではないんですねじゃあなんでか実は私は中学校2年生から高校3年生までは戦場カメラマンを目指していました戦場カメラマンになって世の中に知られてない事実たくさん埋もれている事実を写真という形に残して世界に広めたいそれが私の幼い頃の夢でしたそのために アメリカにも留学をしてこれはあの私のジャーナリズムのクラスのメンバーですけれどもこういったメンバーと一緒に新聞を作ったりとかをしていましたしかしアメリカ留学から帰ってきて挫折をしましたちょっと写真ではやっていけないんじゃないかと思い一般の大学に入りそこで出会ったのが手話サークルです実際には自分で立ち上げたので出会ったというのも変なんですけれども手話をやりたいなという単純に興味あとはその自分がやりたいという本当にもう 趣味ですよね。趣味として始めました。手話サークルでこの後ラッキーだったことが起きます。本当にもうこれは奇跡ですね。手話を始めて5か月で、紅白歌合戦で、人と洋さんの後ろで手話のコーラスをやるという仕事をいただきました。そこで私たちは紅白歌合戦に出るという本当に奇跡的なことをして、次にそこで思いがけないことに発見、気づかされます。それは手話の 娯楽が少ないといととうことです手話のニュース大事ですたまにある手話のドラマそれもいいと思いますしかしニュースは楽しいものではないですし手話のドラマだってどちらかというと我々聴者の人が楽しむためのものですよね聴覚障害者が見て楽しいものではありません我々は手話で楽しむ娯楽を作りたいないんだったら作ってやろうということで学生団体としてそれを始めましたこれは完全にボランティア団体ですね えー、とボランティアとして手話のタ番組を撮ってでそれをオンラインで放送するそういうボランティア活動を続けていました実はここで初めて僕は聴覚障害者とえ生活じゃないですけれども活動を共にする中でいろんな問題に気が付きますそれこそ先ほど話にあったようなえ110番119番ができないまたは就職活動とかでトイックのスコアがないいわゆるリスニングができないわけですからその部分がないそれだけで 雇用されない会社に入ってもなかなかみんなと溶け込めないそういった問題があるという話を聞いてそんなに深刻な問題があるんだったらそれは解決しなければならないそういうふうに思いましたしかし当時私21歳です何ができるのかすぐに分かりませんでしたいろいろ考えました例えば研究者になってその論文とかを書いて何か 解決できるんじゃないかあるいは政治家になって法律を変えればいいんじゃないかビル・ゲイツみたいな億万長者になって金持ちになって財団作って寄付すればいいんじゃないかあるいは社内起業家あまり聞き慣れない言葉かもしれませんけれども一般企業ある一般の団体に入って今ある既存の団体に入って内部からその問題を解決するあるいは起業家エントプレーヤーになってその問題を解決すると。 21歳の私にはどう見ても起業家が一番近道に見えたんですね。他の4つは時間かかりますよね。21歳からなるにはすごい時間かかると。そこで私は起業家という道を選びました。もともと絶対に社長になるぞと決めて生活していたわけではなくて、どちらかというとこの問題を解決するために一番いい方法として起業家という道を選びました。そこでできたのがシュワールグループ。またできましたね。シュワールグループです。 2008年からもう4年以上やっていますそこで我々はこの手話という問題をビジネスという手法を持って解決するそういった事業を続けています私からのメッセージとしてまず行動することこれが大事だと思います私自身別に手話を始めた理由は特にありませんでした楽しそうだからなそれぐらいの感覚でしたででもそれで行動を起こしててサークルを作って そういったボランティア活動を始めてそういうことでまず 動, か動いてみることが始まりになりますそうすると確実に壁にぶつかります壁にぶつかったら考えそこで止まって考えるんじゃなくて考えながら行動するとにかく壁にぶつかっても行動し続けることそうするとどんどん仲間が集まってくるんですねそれは自分のチームに入る仲間かもしれないしチームの外にいる仲間かもしれないでもそういった仲間が集まってきて お互いいいに支え合いながら行動していくこれによって一人では全然できなかった大きな問題にアプローチすることができるそういうふうに考えています是非皆さんもまずとにかく行動してみる小さなことでもいいので行動してみるこういったものを始めてみるそれで何か大きな動きになればいいと思いますどうもありがとうございました